えこんにちは、これはです。今日もごご視聴ありがとうございます。今日は人生を変えた CD5000 ということでですねまあいろんな CD はあるんですけど、えー、今回考えてる、えー、内容の5000というのはですねまあ一番最初大学のジャズ系に入ってでもジャズ系に入った理由っていうのは僕あのドラムの練習がいっぱいできるから、えー、部員が少ないからっていう理由で入ってるんですねでまああのすごいうまい人がいるよっていう形で、えー、入ったんですけどドラムの先輩いなくてですねななのので、えー、ジャズっていうのはなんか まあ先輩たちがちょっとやってるわーぐらいの感じであんまり好きじゃなかったんですねでもそのいろいろこうビッグバンドのまあサークルだったのでこの CD をいっぱいかせてもらって「うおおこれかっこいいじゃん」って普通に今までロックばっかりやってた僕が思った、えー、CD っていうのが、えー、まず1枚目でまあ、東京の専門学校行ってですねあのジャズを真剣にやろうって思ったまああのー 師匠のライブを見てまあその師匠のライブの CD ももちろん紹介したかったんですけど、えー、その時にこうよく一緒に組んでたまあ、ギターの小沼洋介君とピアノの横島和弘君と、えー、平丸君、えー、っていうベースのこと4人で、えー、バンドを組んでたんですけどその時によくこうコピーしてたっていうこれがですね なんかこうコンボのジャズってなんかふにゃふにゃしててあんま好きじゃなかったんですけどもうビッグバンドみたいな感じのジャズをやりたかったんですねだけど こ, うこのアルバムはパッて聞いた時にうわこれビッグバンドみたいだこれ3人なのすげえやと思って非常にたくさんコピーしたこの CD ですねでまあプロになってプロ活動始めたけどやっぱりジャズとかやってるけどこう要はジャズの人ってアドリブをこう サックスの人の人パパパパラパラパラパラとこううううねうねうねうねって弾くわけじゃないですかであれがあんまり面白くないなって自分は最初は思ってたんですけどでもあの、まあ、もちろんかっこいいなと思うとこもあったりとかしてたんですけどあのこう8分音符でずっと長いこと吹いてるっていうあの感じがあんま好きになれなかったんですが、まあ、いろんな CD で僕は「モーニングがいいんじゃない?」って言われて「モーニング」を聴いた時はなんかピンとこなかったんですけどこのアルバムを聴いた時におお夜中聴いてた時に「わジャズって面白い8分音符でこうジェットコースター みたいこんな爽快感のあるこうアドリブってすごいなと思って興奮したのを覚えてるんですねその後モーニング」を聞くと「あ本当だ全部みんなこうじゃん」と思ってなんかジャズの面白さがすごく分かった CD。 でえー、モダンジャズがいいなと思ったってい う, こ, うこれからずっといろんなこうマイルスのねモダンジャズとかこういろいろあの4部作とか聴いていくんですけどもっともっと現代的になるとちょっと抽象的な音楽になるじゃないですかそれであんまりこうよくわかんないなと思ってたんですけどこのアルバムをおすすめるとボーンって聴いた時にドヒャーってなったアルバム。 で、えー、まあ、現代的、抽象的なジャズ、もっとコンテンポラリーで、なんか何やってるのかよくわかんないっていう感じのジャズっていうのがね、まあ、コルドレンドがそういうのもそう、フリーみたいな感じもそうかもしれないですが、フリージャズに、まと、あ、近いような、えー、サウンド感だけど、これはもう本当文句なくかっこいいなと思ったアルバムですね。なので、どのアルバムも、まあもちろん、えー、それぞれの人のタイミングでは当たり外れはあるかもしれないですけど、ポンって聞いて、開眼するやもしれません。えー、そんな、えー、CD ずつを紹介していきます。 はい、まずはですねビッグバンドのかっこよくさってことですねまあベーシーとかもあるんですけどまあ バディリッチってやっぱ超絶ドラムがやっぱうまいんですね。なので超絶スイングでドラム超絶テクニックということですね。えー、1曲目にあのノエルのモが入っててビッグスイングフェースもそうです。小気味いいテンポでものすごいこうドライブする感じがめちゃくちゃかっこいいと思ってもうすごいずっとヘビーローテンションしたアルバムですね。僕はだからやっぱりこうロック系やっててこのアルバムを聴いてからはあすごいジャズってかっこいい。まあ他にもねカウントベーシーなのヒーツオンとかああいうのももうロック 系のの人がいいいいてもかっこいいんじゃないのウィンドマシーンとかねそういったのもあったんですけどいろいろ悩んだ挙句、まあやっぱりこの僕が一番お気に入りだったのはビッグスイングフェイスってアルバムだったのでこちらの方をおすすめします。 はいピアノドリオのライブですね3人のさりげないお話が最高ということですねこうやっぱりそのビッグバンドみたいなこキメがたくさんあるのってドラマ楽しいんですよなのでビッグバンドのアルバムをいっぱい買って聴くようになったんですけどまあコンボのやつってなんかふにゃふにゃしてるというかなんかどこからどこまでがソロか分かんないしよかなんか分かんねえなみたいな感じで聴いてたところにですね、えー、まあ専門学校に行った頃にピアノの、えー、横島くんっていう子が、えー、こういうアルバムを持ってきてくれましてですね、まあ、これを 感動しましま、ね、そのバディリッジみたいなテクニカルなんじゃないんですけどピアノがこう答えたらドラムがストッって音を入れたりとかベースがそれに対してドンドンドンドンツドンってバスドラが入ったりとかですねもうすごいこうさりげなく音をみんなでつなげていくって感じがでなんかさりげなく進んでいくし決めのとこばっしり決めるしみたいな感じでまあすごく分かりやすいこうなんかこう抽象的じゃなくて何をやってるのかすごく分かりやすいアルバムだと思います。 しかもこれねライブアルバムなんでソロもですね、あのー、ちょっと掛け声して「もう一回やってみ」みたいな感じで、えー、繰り返してたりとかそういったところも入ってるからこれは非常にかっこいいと思います。えー、もうなんかねすごいこうこの人とこの人がこうやって合間を乗って合間をって合間乗ってフレーズがすごいつながっていく感じと、あのー、ドライブする感じとか長いアドリブをやってても飽きさせないような、えー、アレンジが施されて非常に面白いかと思いますこの「テスフィーにン」ですね。 まあ、で抽象的なのが好きになってくるとこういうなんかくっきりしたのっていうのはなんかちょっともう一つって感じになってくるねあの時期もあるんですけど未だに聞いてもやっぱかっこいいと思いますね、えー、ぜひ聞いてみてくださいはいええー、管楽器ゴリゴリ8分音符バ ラ, バラバラバラバラバラバラってずっとこう8分布でこ う, こううねっていく感じのやつがですねこれ本当にあのみんながこう アドリブをしていくところが も, うものすごくまあうまいんですけど、えー、フィラデルフィアのメンバーばっかりで出身のメンバーばっかりで撮ってるアルバムなんですけどこれを聞いた時にものすごいこう感動してあこうジャズってのこのアドリブってこういうところが面白いんだっていうのはたまたまね自分の飽和量だったのかもしれないたくさん CD 聞いてきてよくわかんないけどたくさん聞いてきて聞いてきて聞いてきてこう道ち溢れるようなところのタイミングでこれがポンって夜中こう夜中聞いててうわ なんだすげえもうずーっとずーっともう繰り返し聴いてですねもう興奮したのをすごく覚えてますけどこのアルバム非常におすすめですねで僕はこのタイミングでこれだったんですけどでもこうやって聴いてみると「モーニンとかまあ本当に他のこのもういわゆるハードバップと言われてる時代のやつはテーマもしっかりキメがあってでもキメがビッグバンドみたいにものすごいこうなんかカチカチカチってしてるというよりかはさりげない感じのキメが とってもかっこよくて、あこれ大人だだななと思ったたた、えー、アルバムでし抽象みたいいけど熱量半端ないこれはもうトニュー・ウィリアムスがですねまだこれ多分コンサート18歳ぐらいかなぁとは思うんですけど16歳でね、入ってるから、えー、トニュー・ウィリアムスがものすごいこう疾走感をするんですけどこう8分音符のうねうねが聴けるようになってからやっぱりでも現代的なマイルスってもっと後ろの「ネフェルティティ」とか、えー「ソーサラ」とかアルバムになるとちょっとうねうねしすぎててなんかこう。 よく捉え床がなくてちょっとよくわかんなかったんですねでそんな頃に、えー、このアルバムは全然いいんじゃないって言われてこう聞いてみたらですねものすごくこれはもうあのえー ライブのアルバムなんですけど、コンサートのアルバムなんですけど、2枚組になってて、マイファニー・バレンタインとっていうのと、えー、フォアンドモアっていうの。マイファニー・バレンタインは比較的大人しめの曲、こっちは比較的激しい曲ばっかりが入ってます。えー、ものすごいテンポがガーッて走ってったりとかするんですけど、その走っていくところでこう、ゾワッとする感じとかね。えー、そういうのがものすごい聞き取れるんじゃないかな。なんかハードロック系の人が聞いても、もう十分なんか納得できるような内容の、えー もう曲ばっっかりが入ってるような気がしますなのでこの辺、えー、こうマイルスのこういわゆるそのもっと抽象的になっていくところのなんかターニングポイントみたいなところのアルバムでもあるので、えー、まだウェイン・ショーターはサックスのウェイン・ショーター入ってないんですけど非常にいいアルバムだと思うのでぜひ聴いてみてくださいはい。 最後ですね抽象的な極みだけど強力な疾走感ということですねもうあのー、これ CD もすごい好きで聴いてたんですけどこれコンサート行った時はもうあまりにも何か何をやってるのかもよく分かんないけどすごいエネルギーでもうこういわゆるそのこういう。 4ビートのこのメモリっていうのがもうなくなっていくんですね。ドラムのね。こう、ハイハットの2音とか踏まなくなっていくんで。要はまあ、今まで紹介したやつは全部ハイハットの2音があるんですけど、ハイハットでこ う, こういうふうな、えー、これを要はグルーブさせるものだけど、これがあると要はメモリみたいになっちゃうから、だからこう、大きくまたいでいくっていうか、もっと抽象的にしようと思うと、それが邪魔になるんですね。なのでそういうのもやらなくなっていくっていうか、そうするとこう、みんながこう、フレーズをこう、掛け合って、要はもう、 ビートっていうのはもうみんながちゃんとグルーヴしてるから、もう誰かが表現することないよね。みたいな。だから、もうメロディーの中にもグルーヴも含まれてるから、ひたすらお互いが思いついた。ドラムもメロディーをひたすらこう。演奏してるみたいな感じ。誰かがキュッて巻いてたら後ろからギュッて抜かしてったりとかそういったものがすごい。こう感じられる。アルバムなんじゃないかなと思います。もうあのあまりにもこう大きなこの。 こうジェットコースター乗った後みたいなお客さんがもう終わった後に結構ゲラゲラ笑っちゃうぐらいの歓声が入っていると思いますけどもうすごい世界観の中にこうものすごい疾走感とそしてもうこうふわーって広がっ目から涙がブジワーって出てくるような曲がえあるかと思いますのでまあこれは当たり外れがあるかもしれないですけどねえよかったら是非聴いてみてください。 はいというわけでですね CD ってやっぱタイミングがあるんですね自分がまで今まで聞いてきた蓄積っていうのがあってジャズってその蓄積がないとやっぱりこうあのー ととところはちょっかかりづらいというかだからこうなんか買ったんだけど名盤って聞いたけど全然わかんねえなと思っててでいろいろ聞いてからなんかふと3年ぐらい経ってパッてこうターンテーブルっていうかね CD のあのケースも今だったらもうあれですけど YouTube なのかもしれないですけどねポーンって聞いてみたらもうあのうわーって頭の中にこう入り込んできてもう立体的になってなんか渦を巻くような感じでなんか本当に中 どうすなんかこう聴うき続けてるとどうなっちゃうんだろうと思うようなそんな体験を僕は何度もしてるんですがまあタイミングは絶対ありますねだから僕がこうよかったよって言ってもその人のタイミングが合ってないと全然いいアルバムじゃないしでもまあ僕もこう通り抜けてきてこう一時期はこうなんていうんですかねこうキメキメのビッグバンドとかもなんかこう要は抽象的にやるのをやるとこうなんかちょっとこうなんていうの 安安直だな音楽安直だだなな音楽って思生意気にもねでもやっぱりこう帰ってくるとやっぱりそのその時にやっぱりこのバンドが目指してるやっぱ一流の人たちが目指してるスイング感とかそういったこうかける熱量みたいなものをやっぱ感じるので、まあ、今聴いてもねこれバッと聴き直してみてましたけどどの CD もほんとかっこよくてね是非、えー、皆さんに聴いていただきたいと思いますもしコメント欄にね僕はこれが良かったよっていうのがあったら書いていただけると楽しいかなと思いますので是非、えー、書いてみてください あ僕のチャンネルは、えー、こんな感じでジャズの僕がね、いいなと思ったところをシェアしていくような、えー、情報を発信しています。えー、もしいいなと思ったらチャンネル登録してもらって、この、えー、内容も良かったらいいねボタンを今のタイミングで押してもらうと僕はとっても嬉しいです。えー、メルマが無料メルマがありますので、見逃さないためにも登録していただければと思います。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。